平成28年8月19日阿蘇市役員丸の下神社でご神体を火で温めて農作物を霜の害から守り五穀豊穣を祈願する日滝神事が始まり59日間燃やし続ける火が入れられましたこの日、下神社の宮司と日滝乙女が待ち受ける中 阿蘇市的市から奉納される薪が到着奉納された薪のお祓いが行われました今年の火焚乙女は小学校2年生の市原紀子さん8歳ですまずご神体を温めるための準備が行われ宮司から火焚乙女に火が渡され薪に火を移しましたそして 下神社本殿から御神体を神輿に乗せて、氏子らが神輿を担いで日立所へと運び乙女入れの儀式が行われ、これから5。9日間火を燃やし続ける日立神事が始まりました。下神社の日立神事は御神体を火で温めて農作物を霜の害から守り合わせて五穀豊穣を祈願するもので。 阿蘇の農耕祭事の一つとして、国の重要無形民俗文化財の指定を受けています。下神社の日焚神事は、8月19日の乙女入れから、10月16日の乙女上げまで、59日間、火を焚き続けて御神体を温めます。日焚乙女の紀子さんは、期間中、 学校に通いながら、神事に参加するということです。